2 0 1 4、oh. since 年 h e n it has b e e n i n に v っ t a B.C.E.L.E.T. that ripoff shit Original Bullet Club、started.、Mm -hmm. Get used to t たら、s e faces は、私たち l i k e そう思わねえな、い、ここにいる俺たちが、勝者だこの野郎おい。 全員に2つワードを送ってやろうほら。 ここにあるよ未来への切符が過去の産物お前の時代はロングタイマーゴーだ言っとけばだ誰にだってな未来はあるよ 何歳だってどんな仕事だってみんな平等に未来があるよ俺はあの頃に戻りたいと思って戻ってきたわけじゃないから 俺は前に進むために戻ってきたがそこのところよろしくちょっくら東京ドームまで付き合いよ。